いつも動画を見ていただいてありがとうございます旅する着物男子馬場シンです久しぶりに東京に戻ってきました今回ご紹介するのはこちらのお寺です長生山陽雲寺と言います四谷階段のお岩さんで有名なお寺です こちらのお寺が他のお寺さんとちょっと違うのは人間関係を円滑にするご利益が非常に高いということで僕も非常に信頼しているお寺さんです本題に入る前にちょっと見ていただきたいものがあるんですけどどうでしょうかこれ1年間使ってきた僕のお守りですあとお札も1年も経つとこんなにくたくたになるんですね というわけで今回はこのお守りたちをお焚き上げという儀式をもって清めていただいてそして新しいお守りと絵馬も 奉納させていただいて来年の1年が良い年になるように今年はあまりいいことがなかったですからという意味でお参りをさせていただけたらなと思って今日来ていますということで来年を良い年にしたいと思っている人にとっては必見の内容となっていますのでぜひ最後までお付き合いくださいそして恒例の予算を発表します今回の予算ズバリ2000円でやってみたいと思います今回もぜひ一緒に旅の感動体験を共有させてくださいでは今回の旅を始めていきましょう はこんな感じになっています。 早速新ししいい守りをたただきましたこの中に入っているので早速お披露したいと思いますこんな感じですねこのお守り1つ500円です去年も同じお守りを買ったんですでも1年で僕の悪い運を吸い取ってくれたのでクタクタになってしまったんですでも今日からの1年はこの子が僕を守ってくれます 三門の入り口にあった建て札を見ますとお岩さんってとても家庭的で優しい女性だったらしいんですねそれでこの養雲寺はお岩さんにゆかりのあるお寺ということで縁切りと縁結びのお寺として非常に昔から親しまれているわけなんですけれどもなかなかないと思うんですよ縁結びはあっても縁切りはないですからねでこちらが縁切りの絵馬です1枚500円ですこちら縁結びの絵馬です1枚500円ですではね 早速、来年の願いを込めて書いてみたいと思います。こちらから書いていきますね。 ちなみにですねこちらの縁結びに書く人の名前なんですけれども別に具体的でなくてもいいそうですこんな人と縁を結びたい人間関係を作りたいなという人のイメージを書いても OK なんだそうです今度はこの縁を切る方の絵は書きたいと思います書き終えましたこちらも別に具体的な人の名前を書かなくて OK です では2枚の絵馬書き終えましたのでお供えしていきたいと思います実際にお供えしてみます 終わりました 庸雲寺さんの境内の中にあるお日様ガーデンテラスというテラス席に移動しましたこちらが庸雲寺さんのカフェでいただけるココアです400円しましたでもこのクオリティでしかもこんな静かな場所でまた400円ってかなりお得な気がします、はい、では早速いただいてみたいと思いますあと予算100円しかないので<笑><笑>お寺の方のご厚意で今ちょっとストーブの音がすると思うんですはい今ゴーって言ってるのはストーブの音ですじゃあこちらのココアいただいてみます ちょっと猫舌気味なので今日ちょっと冷えますからね温まりますよこれまさかお寺でココアがいただけると驚きです ではちょっと余裕がありますのでその10円をお供えして手を合わせて今日の旅を締めたいと思います10円には日本の円滑着で幸せが充満するように満ちるようにという意味があるそうです僕の聞き間違いかもしれませんけどね 今回の動画はいかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうか面白いと思っていただけたなら嬉しいです最後までご視聴いただきましてありがとうございました